今回も1分間でご紹介しますので、良ければお付き合いください。アストロプロダクツで買ったケトルにドリッパーアタッチメントを付けています。チ番長のかまどスマートグリルを棚代わりに使っています。今までのケトルの注ぎ口だとコーヒー用のドリップポットのような細い湯を注ぐことはできませんでした。簡易的なドリップアタッチメントですが、これがうまくいけば専用のポットが不要になります。 大成功です必要な材料はアマゾンで売ってるシリコン線と 8mm のアルミカイクです持ち運ぶ際は外してキトルの中に収納できるのも便利です今回もご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします